ジャンピンピグトレーラー200から800万円くらいするらしいんですが長い分だけ高くなるんだがあの前後長はフラッシップレベルです本当にありがとうございましたしレット天井を破壊して終わってるんだよなトンネルに入った後に高さ制限に気づいて戻れずに突っ込むことにしたかスイカの残高が足りなくて駅の改札が開かなくてジャンプで飛び越えることにしたお出かけ中の中学生ですか 1日の急な下りをこけそうになったついでにジャンプして突破するのりだ音と情報がスター・ウォーズの映画の冒頭の宇宙戦争シーンみたいに飛び交ってる競技マシンなのにやけに動きが荒ぶっているさてはウィリーさせるためだけに相手足回りをだるくしているな 荷台とヘッド側に重要差がありすぎるんだブレーキも効かず荷台がヘッドを追い越すワンガンミッドナイト漫画版のポルシェがジェットの前でスピン仕掛けるシーンみたいなこと言うなしどうにかしようとしてどうにかできる状況ではないのでトレーラーの運転手は考えるのをやめた タイヤの持ち込み交換をしようとしたら、前輪だけスタッドレスにしてたのが、組付け直前に店員にバレて、危ないからダメだっていう押し問答の末に、じゃあえわって言って、タイヤなしで金払わず帰ってきた。軽自動車に軽油入れてって、フルサービスのスタンドで店員にしつこく言って、揉めて、じゃあえわするパターンもある。今の BMW 見たか、片輪だけしか回っていない。スポーツ走行時に、LSD がいるわけだな。 カホみたいな横転したせいで文章が脳に入ってこないし入ってたところであの映像じゃ理解もクそもないこうやってできた隙をついてウーバーイーツ自転車は高速道路に侵入するんだなピューピューうるさいですお前が素材連打したんだろちなみに今映ってるのドライブシャフトらしいですね LSD でロックされるのがプロペラシャフトらしい今後の動画では をを見つけてては、新ししいいい素材や編集を足していきたいまだ再利段が残ってるだろ魚の卵って山積みに産んでもあれくらいの数しか深まで残らないんだぜなんか勝手に理科の需要始めてるし教科書よりは自然の厳しさ伝わりそうだしなんか入りづらい時に力で突破しようとしたらかなりの確率で壊れるぜ壁を倒壊させてどうしたいんだで入り口が敷地の入り口の反対方向だからショートカットしたいのかあーやっちゃったよ 積んだ時はテトリスみたいに綺麗に積み上がってたんだテトリスで積み上がるとか負けてるけどな YouTube のコメント欄でたまに見る批判になってないブーメラン米すげえ量の空き缶落ちてくるよな分別意識が高い国にできた何でも放り込める穴の出口みたいだぜそういう作り話が英語の教科書に載ってたんだけど1年後くらいに地球の上空に同じような穴が出現して終わったんですよね<笑> いいところで切りやがって、金曜ロードショーのワイスピかよ。スシローの100円寿司みたいなサイズ感で、ポンポン区切って CM 入れまくりそう。おいこれバスだったのかよ。しかも自走できるのかよ。ターミネーターの撮影セットか。これは沼った。見た目は芝生なのに。 入れたらほぼ水なのがマジで不親切うっわ、一瞬で外装ボロボロやんけ落とした瞬間にホコリボールになって食べられなくなるコンビニ弁当のカリカリ梅みたいだなちょっと待ってどういうシーソーなんですか重量配分がリア寄りになっているある程度進むとフロントの設置感もリアの設置感も消える何か言ってるようで何も言ってない文字数稼ぎたい学生のレポートみたいな日本語使わないでいや自分から砂嵐に駆け寄ってくのはおかしいだろ水を散布して 砂煙を抑えようとしているのかもしれない工事現場でたまにやってる人がいるやついやギリギリそうだったら乗り込む前に位置関係の確認に行くだろ事務所出てすぐが運転席だった説冠水路入った直後に一気に深くなって積む地形だった説そういえば EV って非水奨ながら冠水路には強いらしいですねどうせブレーキ踏んでも効かなかったって言うんだろ 乗り手のレベルは富士山で横転したバスの人と同じじゃねえか何これ高さ計測してんの草足回り壊れたぞこの手の車好きってイベント前に徹夜するらしいからその毛投げさで余計に草が生えるえなんだ今のタイミング合わせながら編集するのむっちゃ面倒かったもう趣味で動画作ってる こうやって運ばれた部品が、巡り巡ってアイリス大山の、カイロズが小学生でもかけるレベルの家電につくのか。このトンネルを通過すると、天井が擦り切りベラになって、ちょうど満杯になるんですよね。助かってます。日常的に使われたら、砂で一日で埋まるだろ。橋が無料で使えなくなっちゃいますね。快活クラブのタオルみたいに、これから仕事、パンク、応急タイヤも交換する時間もなし。せや、このまま行ったろ、の精神。雪がひどすぎたので、 その場でインパクトレンチ出して、タイヤにビス打ってスパイクタイヤにしようとしました。そしたらパンクしました。わかってこういうことを言うんだろうなぁ。ちょうど今バーストしました。散らかった部屋で、ご放送のお菓子を踏んづけた時のような破裂ですね。0.5 倍速にすれば、効果音のレパートリーが2倍になることを覚えた。仕事きついよ、給料安いよ、休みないよ。コックカワなら。 土とか粉間間違違えて料理するだろ間違えようがなくなくいスマホとリモコンを間違えて持っていく人間が何を言ってるんだエプロンの下にはもちろんマイクロキに来てるんだよなオレンジ色を黒マキーで透過して背景で EV 流す料理配信やれ<音楽>なんだ今のそんなのばっかりワイパーってなんだろう相手骨を折って リズムを取るこれはオーディオカスタムのニュースタンダードになるかもリアワイパーの速度を調整して曲の BPM に合わせるくらいならあり得るんだよな2台を最大まで上げると落ちてくる危険性がありますって説明書に書いてあったやろふざけんなよじゃあ説明書にこれは本物の金ではありませんって書けば純金として売っていいんか 空箱をメルカリで売る人の発想。そう見せかけて、商品名にも、説明欄の冒頭にも、一番最初に空箱のみって書いてる人かもしれん。佐川急便がトラックの中で引きずってできた傷も気になるような方は、ご購入をお使いください。いや外箱に直接電票を貼って送るのかよ。ヤフオクのオートアート中古ミニカーかよ。うーん、録画映像がラグいですね。なんだそれ。 比較してみましょうはっ地面に引っかかって自転車でこけた人が動画的に泣き物にされてしまった自分に悲劇が起きたことよりもそれが動画に撮れてなかったことの方が悲しいの YouTuber <笑>ーーの職業病だよな<笑><笑>おい今フォークリフトで乗せたろ見逃さなかったぞ引き込まれそんなゴムブッシュの圧入みたいに 左右のクリアランスギチギチにしなくてもヘリコヘリコ何も考えずに太いタイヤ履かせてイン側が接触してそう同じ2 5 5幅でも実測値が違うの考慮してなさそう環境破壊は気持ちいいぞ い, いやチェッキアップ時に押し当てて確かめるだけで走行中にアームが動くこととかこれっぽっちも考えなさそう この倉庫内の瓶が全部倒壊してたら、サムネイルに慣れてた。そんなレッドサンズのケンタの、他の峠でも同じ走りができてたら、D のドライバーに慣れてた、みたいに言わなくても。これが普通のダブルトレーラーのバック駐車なのか、ブレーキのかけ忘れなのか、このチャンネルに出ると、推理の時間が生まれる。何回か異常に合わせてるし、今タイヤに輪止めを放り込んでたろ。やっぱブレーキ忘れかロック後に鍵を持ったまま、運転手がトイレ行ってる説。クソ仕事エンドだったかー。